90秒で、いろいろ教えて、お先生今日の、題はピーマンとパプリ カ, ーープリカー七日だみなさん、こんにちは。いおりです。顔文字です。今日のサラダ、おいしかったわねー。顔文字じくん。おいしかったですねー。僕は先生の残したピーマンばかり食べてましたけど。顔文字くん、ピーマンじゃないわよ。あれはパプリカ。あれピーマンじゃないんですかピーマンとパプリカはよく似てて、区別は難しいのよ。 ざっくり言うと、苦いのがピーマン、厚みがあって苦くないのがパプリカ。ピーマンは熟す前に収穫するから、緑色。パプリカは熟しているから、赤や黄色。ピーマンも熟すと赤や黄色になるのよ。ちなみに、どちらもナスか唐辛子属唐辛子。ピーマンとパプリカと唐辛子は、同じ植物なのよ。へぇ、じゃ呼び方が違うだけなんですか英語では呼び方も全部同じペッパーよ。ピーマンは日本での呼び方で、フランス語で唐辛子のこと。 パプリカはハンガリー語なのよ。へえ、面白いですね。唐辛子はナスカなんですね。ナスカといえば、ペルーにあるナスカの地上絵ね。話題が飛びましたね。いつもの家うこの猿は55メートルもあって、空から見ないと全然わからないのよ。1000年前に描かれたのに、不思議よね。あら、なんだか、顔文字くんって、地上絵にいそうよね。いませんよ。探してきてよ。結果はメールして。また、無茶な。